はい、太郎です。ちょっとね、この辺見ないでくらい。お母さんの用事が書いてある。はい、ということで、今日はね、ちょっといつもと背景が違うんですけど、こちらリビングでございますよ。今日は下川チャンネルのしのさんの誕生日でございます。おめでとうございます。ということで、まあね、今お母さんが医療職をしておりまして、今お仕事に行ってるんですけど、まあ自粛中の中ね、ちょっとやっぱ病院の人は大変ですけれども、まあ、そんなお母さん、 今日僕に、新、ね、ご飯作っといてって言われたんで、何を作ろうかなと思った結果、最近ホットプレートかあったじゃないですか。ってことは、まあ、前たこ焼きもやったし、まあある程度のものをやったんで、まあ、焼き物といったらお好み焼きじゃねってことで。 キャベツ、お好み焼き粉、ステーフードミックスを。ということでね、今回はお好み焼き、母のためにお好み焼きを作って待っときたいと思いまーす。母が来るまで結構あと2、3時間、3時間くらいあるので、こ屋の準備だけめんどくさいんでパパっとやっちゃって、そっからご飯食べたいと思います。はーい、太郎でした。ー太郎あげあげ やっていこうってことでね今ね卵がね家にあるのがウッコッケーっていうちょっといい卵しかなかったんで近くのコンビニまでわざわざ脱出して買いに行きました顔光りすぎーとか飛びすぎー光りで飛びすぎー顔が飛びすぎーあの食い切れないとだるいんでまず2パックでやって後々足りなかったら3パックやります まずボウルに水を300キャベツが邪魔すぎーキャベツ一旦ちょっと俺のお腹の中にいて僕ドラえもんこのテンションでやっていきますよ皆さんついてきてください、うん、お粉入れまーす一と吸いでもしたらもう飛ぶぞお前ら<笑>せーのうーんうーんあっあ<笑><笑>っあっあっあっあっあいあっあっっあっっ なんか泡立て器がないで騒いでたらなんか超大癖泡立て器があった30回って書いてあるところは2000回ぐらい混ぜるのが普通なんですよ中国ではすいません嘘でーすバカーバカバカバ カ, バーカーはいどうぞどう、まあこう見えてもね僕居酒屋店員をやってたのでこういう感じよし ったらこの中に入れちゃいますこれなんと300円くらいいつも深夜テンションで撮ってるからさテンションそんな高くないんだけど昼間テンションで撮ると結構ね面白いかも俺ははははは、<笑>面白くないえ？て撮ってる32待って水入れすぎたあれ俺さっきさ卵4個水水あれ水300入れなかった俺さっきまずボウルに水を300だってこんなんで 一つに何 な, なくね。すいません。お願いします。ポイポイ。はい。ちょっとテンションが一気に下がりました。なるほです。うんうん。あ。うんあうんあうんでも本当に嫌なんだけど、本当に嫌だ。マジで。あ、うざいうざいうざい。マジでうざいんですけど。マジでうざい。マジでうざい。マジでうざい。あ、マジでうざい。マジでうざすぎる。 はいということで間もなくお母さんが帰ってくるそうなので早速ね先に焼いて待ちたいと思いますとりあえず200度まで一気に加熱させますイヤー<笑>この時間めちゃ無駄<笑>この時間めっちゃ見られてる恥ずかしいまず豚肉を3枚いくうえ長っまず豚肉をねあれ豚肉先敷くんだっけあっよね合ってるよ ね, るよねちょっと待ってー豚肉最後だったんだけど順番 もう食べちゃう。まず先に生地を敷くみたいですね。まあざっと。結構大きめのを作りたいね。多分こんな感じで、この上に豚を乗せんのか。そうだね。あ、こんな感じだわ、確か。見たことあるわ。200度で焼けんのかなわかんないけど。お完璧。でもこれ、あの、量多すぎて、これ食いきれねえわ、多分。<笑>お母と俺じゃあ。 いいんじゃないでしょうか。うわ、それっぽいわ。これは半分に切って。うわ。ジューシーファンタスティック、ベイビー。おう。はい、一丁できました。こちら、どうでしょう。母にあげたいと思います。デカすぎる。さっきもね、結構ギリギリだったんよ、裏返すの。はい、ということで、ワインもね、先に一貫いただきます。最近ちょっと余ってる金麦。アウチ わかんないけど、最近24になる手前になってからビールにハマった。うん。うめえ。ビールうめえ、マジで。やっぱね、お好み焼きもホットケーキみたいな感じでね、ちょっと固まった雰囲気を出してきたらね、こいつがちょっと匂わせてきたら、裏返してあげるみたいな。恋と一緒。恋の駆け引きと一緒。相手が似合わせてきた。ここがね、やっぱテクニックが必要なんで、親方の私が行きますよ。せーの。もうやだ これ や, ばわやばいやばいやばいやばいやばいやばいよばいやばいよちょっと無理にやりいぎたい無理にやるいねばい だ, だよそう大いにしないとむずいやせーのばいしょあ、めっちゃばについたばだだだだだだだだだだやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばだやばだやばいやばいやばいだばいやだだやば、ね、いやばいやばいだばいやだいやばいやばいやばいやば いただきますうんあっあっこう暑い時はビールで流し込むうん正義うまっこれさ普通に粉がうまいよねかつお節効いてるわ限界がわかんない 待って、一枚も食い切れてないんですけど、とりあえず、酒がうめえって話でとりあえずねいっきますあっけあっちいまじで、ちょっと待ってっうんどうですか旦那に一人いかがでしょうか ちょっとハイボールばっかりだったんだけど、なんだろう。なんかわかんないけど、急にビールを飲みたくなり、最近飲んだ結果、このようにね、ヘビーユーザーになってしまったんですよ。タバコも一緒ですよ。こうやって一度ハマってしまうと、抜けらんないっていう。ちょっとね、焦げちゃうんで、あうち、焦げてる、焦げちゃうんで、ちょっと移します。新しい方に移動します。え、パンケーキできた急に。 まあ、てか、皆さん、あのー、ラストキス聞いていただけましたでしょうかね、初日からね、結構多くのダウンロード数をいただいてて、私、感謝感激、俺、荒井でございます。本当は、自粛期間、東京の自粛あ、全国の外出自粛期間が終わったらもうレコーディングに入る予定だったんですけど、またね、自粛が伸びたので、また、アルバムを出すのが、遅くなりそうです。かなり。で、予定では、今、アルバムは、 7曲まあラ ス, トラストキス込みで7曲で奇跡のリミックスとあとそのあと全部新曲って感じでやっていきます<笑>多分ねこれラストの1枚にしたいと思いますはい焼き待ちです焼き待ち焼き待ち女や男にするのは焼きもち裏返しますよラストの1枚よいしょあ天才じゃない俺待ってやば天才なのかもしれない で生きててるる人ってこうなるよねお母様いどうぞちっちゃい方にですけどだい ぶ, だいぶああいいんじゃないカリカリックいやっぱたまに食う粉もんがねうまいんだよねその、たこ焼きとかもそうだけど毎日食ってたら飽きるからそう恋人もそう毎日会うよりは週1で会うとかの方が意外と続いたりするんだよねそう遠距離恋愛って続かないっていいかもしんないけど意外とそっちの方が続いたりするからねうん 急に秋元康よう、いただきます。あと。<笑>うまい。しみるね、体に。四角壁の時のかき氷ぐらいしみるね。 後輩になってくると喋ることもないですねむしろ逆に、ね、美味しく食べてる姿だみんなに見てもらいたいうんラスト一口美味しいまずふ<笑><笑> 鬼滅の刃も残り2話でね完結すると噂されておりますが私の今日の動画もここで完結とさせていただきますはい、ということでお召し上ございましたもう中満腹で満腹なので全部は食べきれませんでしたがまだね、大食いやっていきたいと思いますサボでしたごちそうさまでしたアンニョン